ここが違うモテ女と非モテ女の特徴5選。可愛くて、綺麗でスタイルが良くて、そりゃモテるよねって外見の女性がいますよね。そうかと思ったら、特別顔立ちが整っているわけでもないのに、なんであの子がモテててるのって思うのに、異性からモテている女性もいませんかその反面、モテるのとは縁 遠, 遠く、あまり人好きのしない非モテの女子がいませんか顔立ちも普通で、 不愛想でそっけなく、なんとなく避けたくなる感じの非モテ女。一体何が違うのでしょうかモテ女と非モテ女、顔立ちだけではない何か大きな特徴があるのかもしれません。そこで、外見だけではない、モテ女と非モテ女の特徴をいくつか考えてみましょう。このチャンネルでは、私、マイコが恋愛の悩みにまつわる話や、人間関係、モチベーションについてのお話、そして、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 警戒心がが強すぎずノリがいいこんな女性はよくモテます初対面の男性に対して警戒心を持つのは誰でも当たり前にあることですですがあまりにも警戒心が強く誰にも心を許さないわよとばかりに警戒しすぎると近寄りがたくなってしまいますどんな相手かわからないので怖い思いはしたくないから安心できるまでは警戒モードでこんな風に警戒心丸出しの女性を。 食事やデートに誘いたいって考える男性は、まずいません。男性は、女性が思っているよりずっとナイーブなので、女性から拒否されるのを恐れます。明らかに断られるのが分かっている女性を誘うよりは、自分の誘いを受けてくれる女性を好みます。よくモテる女性は、ここをわきまえているので、警戒心を顔に出すようなことはなく、いつもニコニコとしています。そして、 ちょっと隙があるくらいの方が男性も誘いやすいので、よくモテるでしょう。警戒心を全面に出してしまうと、モテるのとは縁遠くなってしまいますね。に、愛嬌があって、甘え上手。恋愛を抜きにして通常の人間関係を考えてみても、いつもしかめっ面の女性には人が集まってきません。同性同士でも、職場の人間関係でもこれは同じで、いつも不機嫌そうで、 しかめっ面をしている女性にはちょっと近寄りがたいもの。こんな女性がモテるのはちょっと難しいかもしれませんね。これとは反対に男女関係なくいつもニコニコとしている愛嬌のある人のそばには人が集まってきます。恋愛でも同じでよくモテる女性はいつもニコニコとしていて愛嬌があり甘え上手です。ちょっとしたことでこれわからないんだけど教えてほしい。 とかあそこの高いところのものを取ってほしいのをお願いできるなど女性が甘えてくると仕方ないなぁと言いながら内心頼りにされていることを嬉しく思って守ってあげたくなるのが男性の心理ですいつも強くて一人で何でも解決できちゃうスーパーウーマンは近寄りがたいですからねそしてよくモテる女性はお願いしたことをやってもらったら笑顔でにっこりありがとう とお礼を言うのも忘れません誰にでも愛嬌を振りまくのは難しいかもしれませんがなるべく笑顔で過ごす時間が多いと良いですね 3. 男性を立てることができる男女平等の社会になってきましたが男性はやっぱりここぞという時にはメンツを立てて欲しいものいつもは平等で楽しく過ごしていても良いのですがここぞという時にすっと一歩下がってあげられる女性は男性によくモテるでしょう 男性を立てるってどういうことかというと、プライドを傷つけないように配慮するということです。男性は、ちょっと無理をしてでも女性にかっこいいところを見せたいものなので、恥をかくようなことを言われるとショックを受けます。ですから、プライドを傷つけないように、良い気分でいられるように尊重できる女性は、おのずとモテます。例えば、男性の会社関係の人や友人と関わるとき、出しゃばらず、一歩引いて、立ててくれると、 男性はプライドが保てるし、一緒にいて心地よいと思ってくれます。レストランで食事をした時など、人から見られる場所で会計するときは男性に任せると顔が立ちます。必要があれば、その後人目につかないところで割り勘にするなど、ちょっと気を使ってあげられる女性は最高ですね。逆に、モテない女性は、こういった配慮がなく、自己主張をしてみたり、相手をディスってしまったり、 男性が眉をしかめるような行動をとってしまっているかもしれませんね。4、適度に自立しているモテる女性は適度に自立していて、1人の時間を問題なく過ごしています。経済的にも精神的にも自立している女性は自分1人の時間を大切にしていて、楽しむことができます。出かけるときに誰かと一緒じゃないと寂しいとか、1人で行動するのは恥ずかしいなんて思うことはありません。1人ご飯 一人映画も迷うことなく楽しんで一人の時間を満喫します。その一方で友人や彼との時間も大切にしていて程よい距離感で人と接することができます。男性にとって守ってあげたくなる女性はまだいいのですが行き過ぎて自分に依存しすぎる女性は重たく感じてしまいかえって魅力がないものです。あなたがいないと生きていけないと依存してくる女性よりは自分一人の時間も大切にしていて 人生を楽しんでいる女性の方が断然魅力的です。一人の時間を楽しんでいるからこそ、二人で会った時に一層楽しい時間を過ごせます。経済力も精神力もあり、収入も心の状態も安定していることで、いつも穏やかな気持ちで接することができる女性は、そうではない女性に比べてモテるのではないでしょうかと、誰にでも平等に接する。よくモテる女性は、陰口や悪口を言わず、 誰にでも平等に接します。一緒にいる時には仲良く話していたのに、後から悪口を言われてた、なんて違う人から聞くと幻滅してしまいますよね。また、イケメンには優しく愛想よく接するのに、自分の好みじゃない人、かっこよくない人には優しくない。こんな風にあからさまに態度を変えると、みるみる評判が下がってしまいます。自分では思っていなくても、態度に出ている場合もあるので、 自分がどんな風に人に接しているのか振り返ってみると良いですね。そして使う言葉は綺麗な言葉を使いましょう。言葉が綺麗な女性はよくモテます。例えば、マジヤバくねとか、ありえないけど、はあなど、汚い言葉を使う女性は乱暴な印象があります。言葉が汚いと女性らしさが半減します。顔やスタイルが整っていても魅力がありませんね。 男友達は多いのに恋愛対象にならないって女性は、まずは言葉遣いに気をつけてみましょう。そして、陰口や悪口を言わず、誰にでも平等に接するように心がけると、印象が良くなるので、よくモテる女性になるでしょう。まとめ、モテ女と非モテ女の特徴を見てきましたが、顔立ちやスタイルの良さよりは、コミュニケーションのスキルがあるのかないのかの方が大きなポイントになっています。 コミュニケーションには2種類あって一つは相手とのコミュニケーションそしてもう一つは自分とのコミュニケーションです相手の感情を考えて笑顔を作ったり出しゃばりすぎないようにするのも大事ですし自分とのコミュニケーションつまり自分を自分でご機嫌にしてあげることが大事です自分一人の時間も大切にして充実することで自立しキラキラしていたら自然と笑顔があふれて美しくなりますキモテ女は 自分に自信がなく他人軸で人の顔色ばかりうかがっていたりわがままで自分本位だったり自分とも他人とも良好なコミュニケーションができていません大切なのは自分を大切にした上で相手も尊重することができるそんな女性になれたならモテ女になれるでしょう参考になったという人は是非高評価コメントをしてくれたら嬉しいですこのチャンネルでは、